見る目あちらの射程逃げても無駄だ アハハ私に任せて待っててお、えー、<笑>いおいおい じゃないしさあ行くぞ<笑> ませす動します支援射撃開始修行の成果を見せるよああ力を感じる私の逃げても無駄だ。 これがゲヘのルーク委員会の力だ。